皆さん、こんにちは。福岡役員にあるハートカイロ体院です。今日はハイヒールと足の痛みというテーマでお話しします。皆さんはハイヒールを履くとき、どんな理由で使っていますか今回は2つに分けました。1、主催量をよく見せるためのファッションアイテム。2、仕事上泊必要なアイテム。仕事の例を挙げると以下になります。モデル業、受付業、 保守鉄業、アパレル業などですあなたはどの理由でハイヒールを履いていますか次はハイヒールを履くと痛みが出る理由を改めて考えてみましょう1つま先に重心が行き血行不良高いヒールほど体重はつま先へ移動歩くとき通常であれば体重はかかとからつま先に移動しますしかしハイヒールでは 常に体重はつまま先を圧迫します。もちろんつま先はクッション性は低く血管を圧迫します結果足全体の栄養や酸素が不足し痛みにつながります 2. 膝下のの足前後の緊張ハイヒールを履くとかかとが高くなることで体が前に傾く前傾姿勢になりますその前傾姿勢を安定させるために、 膝下の前後の筋肉が収縮します。ふくらはぎとすねの筋肉です。ハイヒールは歩かなくても、履くだけでこの筋肉を使用し、ふくらはぎとすねに負担がかかります。ですから、歩かなくても、運動量が少なくても疲れやすく、その疲労感は痛みを感じさせやすくします。3. 腰や股関節の負担あなたは足に負担がかかる時はいつだと思いますか 簡単に想像できると思いますそれは歩く時に片足を前に出すために足を浮かせた時です片足だけ体重がかかる瞬間があるのは少し考えると分かりますよねそして歩行による片足への体重移動は足裏だけでなく膝、股関節、腰にも負担がかかり膝痛、股関節痛、腰痛を感じる場合もあります もともと膝股関節腰に違和感がある人がハイヒールを履くことで足先かかと土踏まずアキレス腱などに痛みにつながる場合もあればハイヒールを履くことで足に痛みが発生し膝痛や股関節痛や腰痛になる場合もあります。 外反母趾内反小趾扁平足 T. 指、B. 測定筋膜炎ふくらはぎのむくみ血行不良などです。あなたはすでにどれが経験していませんか。次は対策七つをご提案します。はい、比率七つの自己対策一クッションをつける中敷きです。二靴を変える。三ソックスを変える。 4マッサージに行く5ストレッチをする6赤み腫れがあれば冷やし7腫れがなければ温めるこれらで緩和する方もいますが長引いたことでセルフメンテナンスでは追いつかない場合があります例えば博多の中せで働く A さんは2つの仕事を掛け持ちしていました昼間は立ち仕事夜はハイヒールでなかなか足の痛みは取れません 職業病ハイヒール病ハイヒール痛と言ってもいいかもしれませんハイヒール痛の影響3つハイヒールで足が痛い方に改めてお聞きしますあなたはなぜハイヒールを履くのでしょうか女性としての美意識自尊心こだわり仕事上の義務しかし痛みがあるとこんな影響がありませんか 仕事で本来の力が発揮されない休日も楽しい時間を過ごせない心理的ストレスの増加そして長期化するケースもありますあなたの痛みが3ヶ月以上続く痛みであれば参考にしてください自己対策をしているが長引いている方の特徴です部分的な問題ではなく全体のバランスが悪くなっている具体的には膝 股関節腰などなんだか違和感を感じる方は全体のバランスを調整した方が良い可能性があります手術をさせていただくと以下のような特徴があります股関節の動きが悪い膝や腰の調子が悪い膝や腰膝や腰の調子が悪いふくらはぎが張っているこのような場合はセルフメンテナンスでは追いつかない場合があります それから次は痛みの記憶です。慢性痛を調べると、幹部の問題だけでなく、痛みを感じる脳の問題が見えてきます。整形外科で痛みは足にあるけど原因がわからない。実は繰り返した痛みは脳で記憶され、条件発出的に痛みを感じると言われていますい。痛みを感じる場所ではなく、痛みはトラウマのように脳が記憶することに注目すると、 解決すする場合もありますどこに行っても変化がない変化に乏しい方はハードカレーにご相談くださいそれでは本日は「ハイヒールと足の痛み」というテーマでご提案させていただきました本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します今後もあなたの役に立つ健康情報をお伝えしたいと思っています参考になったと思った方はいいねとチャンネル登録お願いします Thank、you